はい、あの社会データ構造化センター長の前田でございます、はい、あのセンター の, あの概要につきましては、あのまあ、ホームページ等であのご覧いただければというふうに思います。あの今年度の活動に絞って、き、え、ょ、ー、はお話をさせああの比較的焦点を絞ってあのお話しさせていただきたいと思います。あの今年度あの、実はホームページを少し刷新しましてあの、従来のものより見栄えが良くなったというようなこともございます。 また、あの、ちょっと、あの、懸念になっておりました、英語版の作成というのも、まあ、未完部分もあるんですけれども、進みまして、あの、先ほど、門倉センター長から紹介がございました、クール先生へのアドバイスをいただいたときには、まだできてなかったんですけれども、あの、年度の後半になりまして、あの、立ち上げることができました。 あの、センター、本センターはですね、まあ、社会分野でのデータの共有の支援を行う、あの、データ共有型の支援のセンターということになっておりまして、3つの事業といいますか、グループで活動しているというような形になっております。社会調査関連事業を行うグループ、公的ミクロデータに関連した事業を行うグループ、そしてソーシャルビッグデータに関連する事業を行っているグループの3つでございますけれども、 上の二つが主に統計する研究所があるいは d s 等の中にそのものに本体を置いている、あの、ま、活動拠点を置いており、あの、ソーシャルビッグデータグループは、あの、国立上学研究所内に活動拠点を置いているといった課題になって、あの、グループになっていますが、当然、あの、共通の課題も出てきますので、特に社会データをめぐる、あの、コンプライアンスということについては、あの、課題を共有しながら活動していると、た状況です。 まず、社会データ、社会調査関連グループについて、あの活動を少しご紹介させていただきたいと思います。えっと、このような各種社会調査データの整備と公開や、全国調査共同ネット、共同調査ネット形成と共同調査の実施といったことを、あたがしらに活動しておりますけれども、 えっ、ー、と、まあ、例えば各社会調査データの整備と公開ということに関しましては、統計数理研究所から継承した社会調査のデータの公開というのをあの進めることを一つのタスクとしておりまして、まあ、今年度、あの、その帰宅や利用に関する規定、帰宅というのは、あの、データを提供する側が、あの、この本センターにデータを渡す、預ける際の規定、それから、えっ、ー、と、利用というのは、研究者側がそのデータを利用するために、あの、 実践する際の規定というのを制しまして、えっと、年度内に、あの、校舎の意識の国際比較調査プロジェクトというものの中から、比較的大きなデータセット2つを公開する予定になっております。2月中に公開できるかなというふうに考えております。えー、また、あの、本センターは社会調査のデータそのものというよりも、社会調査ライフサイクルというような、より大きなプロセスにまたわる研究支援活動も行っておりまして、その代表的な例として、先週大学の社会知性研究開発センターとの まあ、MOU に基づく活動などがございます。特にそのセンターの中のソーシャルウェルビー研究拠点、あの島根克実先生があの代表を務められている、えっと、研究拠点ですけれども、えー、そっちらと の, あの相互 の, あの研究交流を進めているということでございます。過去3年、数年度にわたってあの協力してきたことが、えー、一つの、まあ、なんて言いますか、成果、として結びつきまして、 ど、え、う、ー、緊急拠点が、あの、日本学術振興会の研究拠点共生事業のアジア・アフリカ学術競馬規制型というものに採択されて、まあ、国際共同研究を行うことになっております。えー、なぎました。えー、と、特に朝、えー、しあさってですかね、2月5日に、共済にて国際シンポジウムを開催する運びとなっております。もし、あの、ご興味があれば、センターのホームページから届いていただき、ご参加いただければと思います。 また、あの、共同型の調査を通じた、あの、緊急成果というのは、あの、ま、比較的着実に出ておりまして、名古屋大学の先生と、あの、センターの教員が、特任教員が、あの、共同で活動した成果というのが、今年度、比較的インパクトファクターの高いサイエンステクノロジーアンドヒューマンバリューズと、 いうジャーナルに採択されまして、ユーレッラートなどでプレスリーさせていただきました。筆頭著者は、ホームセンターの加藤直子特任准教授です。まあ、このデータもあの将来的には、あのこういう比較的、あのなんていうんでしょうか、えーと、性質がよく分かった品質保証付きのデータとして共有、研究者の間で共有するためのデータとして活用させていただく所存です。また、えー、と2023年の少し新しい試みとして、えーとまあ、2つのことを始めたと。 いうことがございますけれども、えっと、ま、それ一つは社会調査資料のアーカイブのプロジェクトということでございます。まあ、あの、比較的歴史的な、あの、社会調査関連の資料をアーカイブ化するというようなことがございまして、これは関連機関との連携も重要で、国立国交研究所などとも、あの、連携して活動させていただいていて、クラスに共同利用セミナーを開催したというようなことがございます。 また、今年度、共同型の調査の一つの新しい形として、連携調査というものを試みに始めております。これを第4期の目標の中で規定しているようなことでございまして、大学の研究者に乗り、相互に乗り入れた調査企画への参加を呼び入れかけているといったところでございます。2番目の公的ミクロデータグループです。 え、こちらはですね、いくつかのプロジェクトを走らせておりますけれども、特に上の二つ、ミクロデータセキュリティプロジェクトと公的統計の事業推進プロジェクトというのが、まあ一つ、あの大きな目玉になってきております。もちろん4番目の、あの EBPM プロジェクトなどもこれに関連するところなんですけれども、えっと、この二つについて、主に、あの、今日につ本日については、コンソーシアムによる活動というのをご紹介したいと思います。コンソーシアムは、えっと、あの、当機構長、あの、本機、本機機機構長藤井良一、 飛行庁をトップにしております、研究のコンソーシアム組織でございまして、えっと、あのまあ、様々な関係、公的ミクロデータの利用に関連する研究、あるいはデータを提供していただく各局との研究の推進を目的に設立されたコンソーシアムでございまして、年1回のチュートリアル、シン ポ, シンポジウムや え、ホームページによる情報提供あるいはニュースレターの発行等を行っている組織ですけれども、こちらを事務局として支えているということでございます。例えばニュースレターは今年の、昨年の12月に第2号を発行したというようなことがございます。 このグループの今年度のまあ特筆すべき活動として、まあ、あの、あ失礼しました。これは、あの、オンサイト施設というものが、あの、本年度に限らず、あの、えと DS 等の中にオンサイト利用施設というのが、オンサイト施設というのを開設しておりまして、こちらでは研究者が、あの、直接この施設に、えっ、ー、と、あの、来所して、 非常に取得性の高いような公的な統計データを探索的、探索型の分析を行うことができ、あの、必要によって取得審査を経た上で、あの、分析結果を持ち帰ることができるというようなシステムでございますけれども、これの、まあ、運用を行っているというのが、あの、グループの重要なタスクの一つになっております。 このオンサイト施設の、例えば2022年の利用状況、ここのところパンデミック、コロナのパンデミックで少し利用が定常だったものが、件数等も少し増えまして、昨年度に比べて約10件ほど増えたんでしょうか。あの、まあ、ややあの制限から回復あの傾向にあるという状況になりましてあの、ますますオンサイト解析室の今後の利用の推進が望まれるところということになっております。また、2023年度にはコンソーシアムとの共済イベントを選択しても開催しまして、 11月25日にシンポジウム、129名の参加があり、成況でした。また、今年度少し新しい試みとして、チュートリアル的な活動を少し増やしまして、チュートリアル、あるいは講習会と呼んでいる部分では、ハンズオンの演習を伴うような、あの、データを用いた、あの、実際の演習を含んだチュートリアル講習会を開催するということがございました。 最後にソーシャルビッグデータグループですけれども、こちらは共同利用データの管理方法やプラットフォームの整備ということ、あるいは実社会データ教育版の開発ということを行っております。さまざ、あ、まな社会の分野でのデータの共有に関して、いろいろなあの守るべきコンプライアンスというものがございますけれども、そのようなコンプライアンスに準拠したあのデータの帰宅や供給を まあ、あの、意識したプラットフォームを作成することが目標になっておりまして、あの、まあ、十分、あの、開発できたという段階でまだないとは言えながらも、本格運用に向けた準備がほぼ整いまして、あの、いろいろな環境が整いました。これは実際にログインした画面で、あの、えっと、ちょっと細かくて見えないかと思いますけれども、実際私がログインした画面で、こちらで見られる内容というのが今出ているんですけれども、 え、帰宅されている資料類が、あの、どのような範囲で、えっ、ー、と、共有されるかというものを、あの、指定して、あの、見ることができるような形になっているシステムでございます。えー、他に、まあ、あの、社会実機教育版の開発等の活動もあるんですけれども、それについては、あの、別の機会にご紹介させていただければと思います。えー、なお、あの、本センターとしては、えー、 共同研究、ロイス DS ジョイントについては、本年度9件を、えー、受けしておりまして、その中の2件は国際共同研究といってもいいような活動になっております。なお、本センターの活動につきましては、3月9日のほう1ヶ月後でしょうか、えー、と社会データ構造化シンポジウム第7回というものを開催しまして、活動報告を行い、また、えー、と後半のセクションでは、チュートリアルディスカッションのセクションで、社会データの取得、特用に関わるコンプライアンスリスクマネジメントについてあのお話を。あの ええー、イベントを開催していただく予定です。ご清聴ありがとうございました。